春 ど, うさんはい、どうもベタのスぐやすい芸人 W シン・スー・ケです本日紹介していただくのはこちら n ッ z の杉本さんまた不在。さいお杉本さんがいないのすごい残念です聞いてるのがですねこちらのタワーでございます三ンパール 前回ね3ベッドルーム紹介しましたが今回は2ベッドルーム大人気ご家族に大人気2ベッドルームこちらのサンーパール最近めちゃくちゃ問い合わせも多くて内見もすごい増えてるらしいです日本人の方もたくさん入居されてるみたいでなんと日本人学校のバスが来ることになりました2学期からこれはね日本人方がだから住みやすい日本人が選びやすいお部屋となっているサンマーパールのお部屋紹介してくれるのがですねサンーパールのベトナム人の方が今日は紹介してくれるということで 早速見に行ってみましょう レ, ッツゴーレダントンからタクシーで5分ぐらいで隣のサイゴンパールには飲食店やコンビニスーパーもたくさんございます。お 綺麗靴箱これめっちゃおしゃれ縦に入れるタイプ無駄なくねいけるというそして真っ白に統一されてますからやっぱきれいだし広く感じます冷蔵庫でございますめちゃくちゃでかいそして電子レンジとオーブンも分かれてますからもうちゃんと用意してありまして収納も広いです出た 口 IH の口が4口ここもねキッチンでこうやってお母さんが料理しながら子供達が遊ぶ姿もこう見届けれるという決して背にしないいやこれはいいですねでこっちにもね全部収納あるんですよここにも収納ありますから両方もう両方<笑>もう素晴らしい十分な広さでございますさあキミング行ってみましょうおしゃれなこれね杉本さんと2人だったら先行花火って言えたんだけど全然だねえー、ファーファ ー, ファー <笑><笑><笑>もうねそ う, そうよ<笑>で家具もね一つ一つ当あのおしゃれめちゃくちゃおしゃれこうデザイナー系が選んだかのような<笑>デザイナー系やん、うん、デザイナー系ってデザイナー系でしょすご い, い, い<笑>そしてそばめっちゃ皮ですよ皮杉本<笑>さんと言ったらこれも測ってたらいいな杉本さんいるとして、ね、はいせー 素敵な点決まっていいですね3人掛けだから<笑>もう綺麗に3つに分かれてるから123全然意味ないそれ分かってたことだからもうこのね椅子も可愛いしおしゃれだしテレビも大きいものでございますしここにいろんなものが隠せると出しっぱなしにしなくて済むぐらいの収納がございますそしてベランダ行ってみようベランダですがあ窓めっちゃ開く うわ、これは開放感あるわすーごい風が入ってくるこれはすぐね歓喜できますねでベランダで肉のあ風の方を見渡せますからで川のこう流れを見て優雅にねこのベランダぐらいだったら、まあ、ビール飲みながら眺めながら休日気分味わえますよ<笑>いいなあベランダもいいですねさあ続いてこちらの部屋この部屋失礼しまーすあ洗濯機置き場だでここに干したりするんかなじゃあこちら 洗濯も乾燥もできますから干す必要もありませんこの中で十分そしてこちら誰もいないよいるいいるる誰かいる <笑><笑>どれもな簡単にやった<笑>こちら、スモールベッドルーム。やっぱ、あの、白を基調としてて、で、ベッドもすごい白いし、もう清潔感あって、広く感じるようなお部屋でございます。収納も十分な広さで、こもありますし、奥行きもすごいあります。スモールベッドで、この広さ。このベッドは、 分かんねえけどあなた前なんかもうえらい短くなってる<笑>クイーンベット、エブラクイーン <笑>いい<笑>広いですよ。もうクイーンクイーンベッドですからね。こちらの窓も す, すごい広い。すごい。すっごい広い。もしかしてあれじゃない？二枚ガラスじゃない？これ防音ですよ。二枚ガラスです。まただから音がねしないと思ったのよ。さっきもそっちでも感じたのよ。結構静かやなと思って窓開けてみたらちょっと音が聞こえるなっていう。ええめめめめめめ。閉めてみて。今結構うるさかったで閉めてみて。ええ。 いやいやインサイドがねずっと音がインサイドから出とるけど意味ないのよ 外, 外の音が聞こえないだからこれは全然違うわそのもうボケなしで<音声>静かこれは寝れますねさあそしてこちらの部屋は部屋じゃないシャワールームとトイレ広いねソウルベッド のあのトイレシャワーにしては手洗い場とかも広いで鏡も広いしここにも収納があるんだへえんかめっちゃ日本っぽい日本でこういうの見てたわていうかうちの実家はこれですシャワールームも広いねシャワールームにしてはマジで広い広で2つ出口もありますしあやっぱり気づいちゃっ た,、ま、た気づいちゃったわいわいギョギッとする これで水が外に漏れない。お前うち皿だったね。そう、だけ水をねこうやってピャーピャーってやらなんのうちはこっから、ね、出てるんよね。まあ。 ここで、あの、遮ってくれるときもあるんだけど、うん、このストッパーみたいなので、一応遮ってはくれるんだよ。ここにね、ほら、ピラピラですで。遮っては、うちはくれるんだけど、やっぱね、ちょっと、下隙間から出たりするんこの段差があると、なお、よし。じゃあ、行ってみましょう。マスターベッドルーム。ああ、やっぱり広いですね。マスターベッドルームも、まあ、先ほどのスモールベッドルームと同じような白を基調としたベッド。さらに広くなってるんで、まあ、キングじゃないキングですよ、やっぱり。エブラ、キング。グ<笑> <笑>あら<笑>オッケー最高<笑>ッドも<笑>広いですし結構このここの空間が広いよね両サイドここの空間が広いってなんかちょっとすごい贅沢な感じがするこれだけあるとだからここで子供たちにね相撲とか取らせてもいいわけだもんねおったわかったとか言ってああちょっとでんンン<笑>いいかんいん取らそうかじゃは分きります<笑><よ><笑> おい イ, イエええ<笑>困らせんなよこれだけ寝転がることもできるぐらいのスペースですマスターベッドルームにもテーブルもありますしこのねカーテン閉めるとねこのカーテンも結構厚手なので遮光カーテンですよ光入ってこない遮光だろ遮光カーテンになってますこれほら真っ暗やん真っ暗真っ暗でしょ これだけ暗くなりますから。遮光ですよ。遮光な。え、なんつゃてついてる。つ<笑>が入れたがるよ熊本島に。いやそうなの、ね。<笑>はい。じゃあこちらのエアコン何？バストイレ。広？さっきよりやっぱめっちゃ広いわ。変わる？めっちゃ広いよ。こんな。あれで名手や。ここでめっちゃ広。で高いし。さっきよりすごい高い。素晴らしい。鏡もめっちゃ広い。ここは？ 来ましたここにも収納あるし下にも収納ありますと素晴らしいこれなんだろうトイレって洗濯機置き場もあったし出たウォークインクローゼットめっちゃ色奥行きモデルウォーキングできます、はあ、バケだよ今服めっちゃ持ってる人でも こんだけの奥行きあってそれが3パターンあって上まであるいやこれはすごいわ2ベッドルームにしてはちょい広の感じですここはね部屋もすごいですがねファシリティもマジすごいプール広いしもうビューもそっからめっちゃすごいんですよでジムありもう多目的ルームもめっちゃありますそしてキッズルームと勉強できるような部屋も分けてあるんですよで こういういなんかちょっとしたスペースで涼んだりできるようなめっちゃおしゃれですよおしゃれな場所もあってこれファシリティ最高やねちょっと暗いんですがあのコロナの影響もあって閉めてる部屋もあったりするんですよねそしてコワーキングスペースはちょっと有料になるんですが借りれるということです皆さん是非借りてみてください3はパールしか勝たん家賃を当てたらただで借りれるのコーナー やってまいりました。家賃を当てたら僕がタダで1ヶ月借りることができるというコーナーです。3話パール。デタントンからタクシーで5分。で、2ベッドルームで104平米。まあ、新築ですしね。かなり綺麗なお家で、未入居。2ベッドでしょ。決めました。じゃあいきます。2500ドル。えぇ、ー、これは行き過ぎよ。だって、前回のサマーベットのリスタがサービスついていつ。そっか。いくつよ。1400とかか。ってことは、 ちょっと近いじゃん近さってほら飲食店もここは充実してるじゃんかなり、うん、川沿いでゴルフ打ちっぱなしも近いし1600ドル1300ドル1600ドル、うん、では答えてもらいましょう、うんうん、1200ドル安いいいやこれは借りたいわ ん お, えお前サイズ300ドルうんんもほぼ当たり違うスタイルの部屋もあってこう値段は変動してると家具によって違ったりとかこうビューによって部屋の値段はやっぱり変わってくるみたいでここは1200ドルとやでも安いねこれは安いわこちらファシリティもすごく充実してますので皆さん気に入った方早めに問い合わせしてみてください下の詳細欄にエセットのリンク URL 貼っておりますのでぜひ問い合わせしてみてくださいそれでは以上ホーチミン不動産最新情報でしたさようなら e you